はす。次でお客様にお願いいたします。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 まもなく、辻堂、辻堂、お出口が右側です。The next station is、すじ道、JT9。The doors on the right side will open.